<笑>ついてますか。入ってます。あ、入ってんな。<笑>難しいな。じゃあ、サブちゃんで。はい。いや、珍しい。うん、俺が食おうとしてるの、どれ食えなね。<笑>ちょっとね、はい、いいですか。はい。なんか。ブルゾンちえみさん知ってますか。ブルチェな。お。窮地の中。<笑>でも、あの人。面白かったな、秋のやつ。 面白かったねアえそう0うさんと同じライブうんそうそうですね<笑>で、あの、肌<笑>影見 て, て、うん、そうそう見たの何年前だろう3年前ぐらい<笑>そうそ今シリーに「ナス俺食っていいナス食っていいナス食うよ今シリに、うん、モノマネして」って言うとすごいよねグルゾンちえみさんやってくれるらしい うん、やってもらおう<笑>ちょっと食っていきます茄美味しいでもちょっと待って今水溜り温度って聞いたら、うん、お、もしかしたらあるぞマジ？昔だって、ええ、ふざけてやって、うん、なんかバカにされてるわけじゃないですかそうだなあれが多分ん10万人ぐらいなんうん。うん 今それよりかは頑張ってるとから、カイドウモモっていう可能性あるとあるなこれ。聞こうそれ聞いた方がいいようん、ちょっとマジマジでマジで聞いていい、うん、水溜りボンドすみません、よくわかりませんそんなんやんの俺らまだでも無理だ一生あははは一生言わないわみんなにはちょっとハマってるけどなそうだ ちょっとじゃあいいっすかいや想像つかないものまねしてっていうと今はそのブーズソン知恵みのものまねするらしいの、うん、いくようんものまねしてものまねにご興味がおありだったんですねおっ嘘でしょ違たのか嘘でしょ嘘を言うために YouTube やってるわけねえだろ<笑> <笑>めっちゃ怖い監督じゃない。<笑><笑><笑>野球とかだなう、うん。モノマネ。あ、エアーに生まれてよかった。どうも超人的な効率性、安定したワークワークバランス、バーチャルアシスタントです。うーん、やっぱりウィズビーが一緒じゃないとうまくできません。これすごく。おお、これすごくな。いいね。いだなんかさ。うん PPAP の次みたいな感じの、ねね、イメージいやこれいつか俺は「はいどうも」って言ってくれないかなあ無理だぞ無理かなんかウィズビーパターンとなんか後ろに音がないとできませんっていうのああああれかそうそうそうどんな曲だっけあれちゃんとしな<笑><笑> 本当に歌えないってトマジで、どんな頼まれてもわざわざ英語の、英語のトディーイプレイアンみたいなやつあはいはいはいトテレテーント<笑>ブルゾンちえみさんのツイッター概要欄に貼った。<笑><笑>ツイッター貼っとくかお世話になって<笑>お世話になったからな<笑><笑><笑>じゃあ下に ブ, ブルゾンちえみさんのブルゾンってブルゾンちえみさんのブルゾンちえみさんブルゾンちえみさんのの、う<笑>ん<笑> まず概要欄に貼っとく。貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。チェックってなんだよ。<笑>ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。